始まりましたダンサートーク MC のさやかですよろしくお願いします本日はですねお知らせが 2点ございまして、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。えー、2月から初めて、ね、はるかむとさんに出ていただいたダンサートークの投稿がございまして、毎月ゲストダンサーの方に出ていただいて、今もう何月えー、なんとかね、めんどくさがりの私ですが、おかげさまで、春から夏までっていうシーズンを無事ね、YouTube 投稿できたかなと思うんですけど、DM の方でちょくちょくいただくんですけれども、投稿しましたよっていう私の告知方法がですね、 いつも2つのやり方で上げてるんですけれども1つはインスタグラムのストーリーっていう機能を使って告知してますでもう1つはツイッターで投稿しましたよっていう風な告知をしてますで配信日についてはあの申し訳ないことにちょっと不定期なんですねっていうのもえっ、ー、と今年はねちょっと子どもの小学校の PTA 役になったりとかあと娘もね幼稚園のお受験があったりとかして子供がすごい習い事もそうですけど忙しくってで、まあ、そのサポートをしてあげたいっていう のがあってこの日に絶対投稿しますっていうふうにはちょっと言い切れないというかこう育児とかそういう家事の合間に隙間を狙ってねこうなんとか編集をして、えー、慣れない中投稿をしてるっていうところなのであの申し訳ないことに配信が不定期なんです。インスタグラムから飛んで 見てくれる人が一番多いんですけど、まあ、チャンネル登録してくれてる人はね勝手にこう出てきてくれると思うんですけどまあその私のストーリーをわざわざ毎日チェックしてあ上がってるから行こうっていうのは面倒くさいとこれはちょっと解決せなあかんなってずっと思ってまして LINE の公式アカウントを作ったらどないかなと思って作りましたイエーイ作りましたダンサートークの公式アカウント、LINE、やったらね皆さん毎日 絶対一回笑い見るでしょ。もう投稿しましたよペロンってきたら、新しい動画あげたんや、さやかじゃあ見に行こうかっていうのいいんじゃないかなと思いまして、もう今年いっぱいはとにかく通知、告知しかしないものにはなるんですけど、ちょっとこういうのも使っていこうかなと。LINE アカウントね、こちらに QR コード貼っておきますけど、あの登録しといていただけると、その不定期な私の配信でも、投稿しましたっていう情報が届くように。 なるの で, でお店のクーポンみたいにね毎日のようにポンポンポンポン鳴るもんじゃん。 ないので、月に1回しかゲスト呼ばへんし、あの、そんな頻繁になるわけじゃないので、あの、よかったらね、あの、ダンサートークっていう調べて、公式アカウント、こちらの QR コード読んでもらってもいけますし、説明した概要欄の方に LINE の公式アカウントも貼っておきますので、よかったらぜひこちらを登録して、新しい動画見逃さないように登録しておいていただけると嬉しいです。二つ目これもね、DM で何個かいただいたんですけど、 ありがたいことに「さやかの話も聞きたいね」って言ってくれるご意見をチラチラっていただいたのででもソロトークかどうないしようかなと思ってやっぱ今まではねゲストの方のお力のおかげであんだけ喋ることができてたのですごいコンテンツ探しをあのしてたんですけど私が話せることで皆さんのためになることって何かしらって思った時に。 話しよようかなと思ったんですよねこういうことしたら押してしまいましたっていう失敗談だったり逆に受かったオーディションはこういうことに気をつけてたとかねあの成功例だったりとかあるいはちっちゃい時子供の時とかに遡るよ今オーディションやってますよね劇団四季の化け物の子の子役オーディションめっちゃ見たいですよね劇団四季の化け物の子今週えもう7月が締め切りですわ 年年生生かかららららねね受受けけれれるるんですよ、ね、主役役ののの男の子の役は多分小学私が受けたいですよほんま言うたら33歳やから受けられへんけど私が小学校2年生やったら絶対受けたかったみたいなでオーディションって年齢制限のものがあったり締め切りすぎてたらもう受けられないじゃないですかもう残念ながらそういうことが起きていってしまうので必ずこの最新のオーディション情報をどうやってキャッチしていくのかキャッチしてほしいのとたくさんとか告知するのが 私好きなんかもそういういのの告知するのソロトークの方ではそういう情報を発信していこうかなと思いますのでそれもね見逃さないようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。まとめますと1つはダンサートークの LINE 公式アカウントを作りましたので友達追加よろしくお願いします。2点目はですね 新しくそのインタビューももちろん毎月ゲストで続けていきたいなぁとは思っているんですけども、えー、ソロトークの方もオーディションの失敗談だったり成功例だったりこういうオーディションが今やってるよっていう情報だったりを出していくので楽しみにしておいてください今後もねダンサー特ー頑張って続けていこうと思いますのであの親の方よろしくお願いします、うん